解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダム Mark2」制作のパート56になりますそれではご覧ください今回はこのサブスラスターパーツからディティールアップしていきますまずは真ん中にあるパーティングラインを消していきます 次に元あったラインをガイドに斜めに削りこんでフィン形状にしていきたいと思います。 ついてしまいましたがこんな感じになりました続いてこちら側をやっていきますこちらは。 貫通するまで掘り込んでいきますとりあえず一箇所できましたこれを全箇所にやっていきます鋼で掘っただけだと。 まだガタつきがあるので、ヤスリで整えつつ、先端に斜面を作っていきます。 調整し終えたのがこちらです次に底面のパーティングラインも消しておきますパーツ全体にやすりをかけておきます。 見ての通り、先ほどのパーティングラインがひけで残っているのでパテで埋めてしまいますパテが乾燥したので整えていきます。 してでできたのが、こちらです。当初はフィンを全部プラ板に置き換えようとも思っていたのですがいくら考えてもうまくできなかったので今回はこうした感じです続いてこちらのパーツに取り掛かっていきますこのパーツよく見るとモナーカーになっている部分が上下にずれていてパテでは修正できないレベルになっていますさらに厄介なのが。 それでいて挟み込みのパーツがあってそのパーツが可動を有するということですこれをどうにか修正したいのですがどうすればうまくできるのかかなり悩まされましたとりあえずピンをカットして接着する以外にズレを修正するのはかなり困難なのでその方向でやっていきますもう一つのパーツは一緒にはめてしまうと塗装が困難なので どうにか後はめ加工できないかやってみようと思います接着する際補強するためにプラ板とプラ棒を切り出しておきます それででは接着していきます。す。正直、難心ハラハララものですせっかくなので少し接着の話をしようと思います以前から合わせ目消しに流し込み接着剤を使うという情報が多く飛び交っているのですが実際やってみると合わせ目がうまく消えなかったり接続箇所に不具合が出たりとよくおかしなことになりますこれは、 やり方が下手なわけではなく、なぜそうなるかは、考えればそこに流し込みを使うこと自体がおかしいことがわかります。まず、流し込みの特性上、溶かしたプラの密度を少なくしてしまうのか、乾燥後にはもろくスカスカになってしまいます。これは、接着箇所を割れば、気泡ができているのが確認できるので、そうではないかと推測できます。合わせ目消しでは、 この気構によってうまく消えない部分ができてしまうのではないでしょうかそれと一番の問題は最近のプラモデルはかなり精密な設計がされています寸法にすると 0.1 ミリ未満単位で調整されているように思えますそんなものを見揺らせれば大きく幅を縮めてしまい接続に支障をきたすのは当然ではないでしょうか初心者の私でもこれぐらい気づけるのに なぜそんなことを進めるのか私には見当がつきません他にもサフで傷が消えるという調理論もかなり笑えますよね乾燥まで位置を固定するためにこのように動かせるうちに瞬着で固定していますバットミス どうなっているのかわからないのでヤスリをかけて状態を確認してみます。 所々隙間ができていたので埋めていきます。 私の技量不足で少し段差が残った部分もありますがギリギリなんとかなりそうな気もするのでとりあえず良しとしておきますリピールアップのために全体にもやすりをかけておきますとりあえず現状はこんな感じです。